どうもこんにちは。石原浄一郎です。えー、皆様のおかげで、チャンネル登録者数、1000人突破いたしましたはい。えー、というわけで、まあ、1000人、長かったですね。1000人超えるまでね、どれだけ、まあ、時間と労力を、無駄な労力だったとは思いますが、ここまで使ってきました。 その労力が皆さんに評価いただけたのかなって思うと、これ、これはもう自分を律して頑張っていくべきだと思っております。というわけで、その自分のチャンネルをリニューアルいたしまして、今まで任天堂のミーのそのアバターを ニンテンドーのアバターであるミーを使ったプロフィール写真だったんですが LINE アバターに変わったのと概要欄あれですかチャンネルのチャンネルの概要欄があのプロレスリング柴田ダブルゼータをやっていて株式会社プロレスリング柴田を経営するその工業プロレスラー炎上プロレスラーの 柴田さんの歌。人は必ずいつかは死にますの歌詞を入れました。その一部分ですね。あの、二番目の方の。あれ好きなんですよ。 よう人は必ずいつかは死にます。今健康でもいつかは死にます。じいちゃん、ばあちゃん、もうすぐ死にます。かわいい赤ちゃん、いつかは死にます。あ、これ炎上しちゃうな。炎上しちゃうな。炎上しちゃうな。うん、炎上しちゃうな。そのまあ、あの人は炎上系 YouTuber であり、炎上系の、まあ、プロレスラーなんで仕方がないでして。私が こんな炎上しちゃったらまたチャンネルバンされちゃうんなんてことがあったら嫌ですよね まあ、自分自身、なんか2回ほどバンをされた記憶がありまして、バンを恐れて2回ほどチャンネルを削除しているだけあって、いやまあ、あれですね、1回目はその今、YouTube 活動していないカネマンさんから消されて、2回目は、はじめ社長のファンから消されて。 動画を消さざるを得ない状況にされて、で、三つ目は、なんだろう。あれだ。あの、かずやチャンネルのかずやさんの、なんか、雇われ信者みたいのに潰されて、いろいろひどい目に合わされたんでが、まあ、あと、解明騒動もありまして、 まあ、今は無責任な言動をしてしまうこともありまあ本当に申し訳ない限りでっぱいす申し訳ございませ ん, こんなのいっいな申し訳ない理解 に, になってしまいましたまあそれでまあ番組内容もとことん変えていこうかと まあ CM 動画っていうのはまあこれからも作るんですけどそれ一本に絞るんじゃなくてやっぱり私はもっとやりたいできる限りその暇を許す限りで ど, どんどんどんやっていきたいどんどことんやっていきたいちょっと余計かどんなことんやっていきたいわけでございますけれどもあのねそのまあ自分 アンジェッシュのその渡部健さんにちょっと正直昔から憧れているところがあってそのなんかこんなにもまあいろんなものを紹介心を持ってできる人になりたいなってそういう宣伝ができる人になりたいなっていうふうに何度か思ったことあるんですけど最近はちょっとあれあれがあれじゃないですかちょっと女性問題とかでなんか 佐希さんをちょっと傷つけてしまったのかファンの期待を裏切って信頼を損なう結果を招いてしまったというかまあこれからもねそのどんなことがあってもしっかり生きててほしいわけです私はそういうわけなんであの私 の、その、企画を、その渡辺県スタイルっていう感じでちょっとやっていきたいなっていうふうに考えております。あのー、それは後であのー、コミュニティの方でお話ししますので、よくご覧ください。ねうん。じゃあ、ちょっとこれ、しばらく企画できてなかったんで、 今回は2本立てでちょっと企画ものをやっていきたいと思っております。で、あの、CM 動画。CM 動画、インスタグラムで上げている CM 動画もう一つ上げて、実質3本撮りになるのかな<笑>あの、3本立てになるのかなうん。3本立てでやっていきたいなぁんて思っております。買っていってごめんなさい。ずっと謝ってばっかり。 そういうわけなんでねあの。